午前中か黒猫山との宅急便ならお届け日と時間帯をメールで通知しますこの時間美容院なのよねそのままメールで変更もできますこれでよしその日彼女の喜びを可能にしたのは宅急便メール通知サービスああどう、えー、ご登録どうーいページから